日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演マックカフェの現在発売されているゴディバコラボフラペチーフラペチーじゃないフラペなそのホットチョコレートどっちかかかるんですけどキャラメルラテとオレンジフレーバーラテを飲みたいと思いますうーんまあ寒くなってきましたけどフラペはやっぱり気になったので飲みたい通常のマクドナルドのコラボフラペ コラボのゴリバのコラボ商品を食べたことあるんですけどマックカフェははずですね、まあ、そもそも今年になってからできたので当然なんですが、ね、でもフラッペならさすがに冷たいがあると思って温かい飲み物も用意しましたではチャンネル登録よろししくお願いします早速フラッペからいただきたいと思います、まあ、マカロン付きのもあるんですけどマカロンチョコマカロンも出ているので今回はカットしましたではいただきます <笑>チョコレートの濃厚さはコンビニや通常のマクドナルドとはまた違うかしらねどう<笑>うんそうですね確かに濃厚で甘酸っぱさ甘酸っぱさじゃないかは、まあ、ありますけどどうなるかな、まあ、本物のゴディバを食べるのが一番比較には近いのかもしれませんけどやっぱり美味しいですで ホットチョコレートやキャラメルラテで苦味もあって甘さも感じてオレンジでちょっとスッキリするそんなカフェですね通常のマクドナルドとコーヒーよりも少し高めですがそれに見合うだけの価値はあると思いますいや何となかったなかったら困りますねうーん朝いもうちょっと早い時間から提供していただければ朝一番に飲んで さっぱりとして状態で出かけるっていうこともできるかもしれないのにそこが残念ですねごちそうさまでしたこちらのゴディバコラボフラッペは冷たい中にもチョコレートの甘さがしっかりと広がってきて主張を感じることができましたねさすがめっちゃ超グランド高級ブランドチョコレートネーバーです次のもんだ。 こっちらのキャラメルラテはキャラメルの味はそんなに感じられなかったですねちょっと控えめすぎるかなもうちょっと苦みを主張してもよかったかなコーヒーに負けちゃうよという印象です一方でこちらのオレンジラテはさっぱりとした酸味がコーヒーの苦みを見事に引き立てて美味しかったですすっきりしたい時にいいですねそしてこちらのホットチョコレート食べたチョコレートが口の中で甘さをグワッと広げてくれってある意です 純粋にチョコレートを楽しみたいのであればフラッペよりもポットチョコレートの方がいいかもしれませんというわけで今回はもち、まあ、ろん一番美味しかったのはチョコフラッペなんですけどレギュラー商品で言うならこちらのオレンジラテが一番さっぱりスッキリとしておすすめすることができますなので今回はフラッペとオレンジラテを代表としてどちらも5点とさせていただきます